こんにちは、みかです日本一優しい本格パン作りの教科書「レーズン工場編」が出版されましたこれまで1万人以上の生徒さんに応収したパンの中からえリスぐりのパンを皆さんにご紹介していきます、はい、では作っていきましょうミキシングですまずタッパーの中に水分を入れていきますで粉類ですねお塩を含めた粉類です袋に入れてよく混ぜましたら水分の中に入れていきます ゴムベラを使ってよく混ぜていきましょう。角のところにね、お粉が残りがちですので、しっかりね残らないように混ぜていってくださいね。一応ね材料を説明していきます。レーズンコブ40グラム、牛乳80グラム、卵16グラム、溶かしバター15グラムです。溶かしバターなんですけれども、冷たいねレーズンコブや牛乳なんかに入れちゃうと固まってしまいますので。 レーズンコブや牛乳もあまりね冷たい状態じゃない方がいいかと思います。溶かしバターが固まってしまいます。ビスドール200グラム、砂糖18グラム、塩 3.6 グラムです。はい、こながなくなりましたらねパンチをしていきます。生地をね伸ばしていくんですね。5回ぐらいやりましょうか。 まだグルテンができていないのでブチブチ切れてしまいますが気にしないでね5回やってあげましょうはい5回やりましたらゴムベラをきれいにしてタッパーに蓋をして室温で20分置いておきますはい20分経ちましたので1回目のパンチをしていきます生地がね変わったの確認していきましょうただちょっと硬いので今回はゴムベラではなくって 手のひらで伸ばしていきます生地を両手で持ってねぐーっと伸ばしていきましょう一回目向きを変えて二回目端っこだけじゃなくってね中心からしっかり伸ばしてあげてくださいねはい真ん中硬いです四回やりましたらタッパーに戻してまた室温で二十分置いておきますはい 20分経ちましたので、2回目のパンチをしていきましょう。先ほどと同じようにね、手に取って生地を伸ばしていきましょう。ちょっと硬いですよね。はい。両手で持って真ん中から伸ばしていきます。1回目、2回目、端っこだけじゃなくてね、中心からしっかり伸ばしてあげてくださいね。はい。また4回やっていきます。 4回目は結構ね。硬くなってますよ。はい、4回やりましたらタッパーに戻して蓋をして、また室温で20分置いておきます。はい、20分経ちましたので、またパンチをしていきます。これが最後のパンチです。しっかりね。パンチしていきましょうね。また両手にとって。4回ぐらい伸ばしていきましょう。しっかりあさっきよりね。伸びるようになったの。分かりますか？ 伸びるようになりましたよねはい3回目のパンチも4回やっていきますはい4回やりましたらバーに戻して蓋をしていきますこの後発酵に入るんですけれども大体ですね生地が2倍になるまで室温に置いておきましょうはい生地がだいたい2倍ぐらいになりましたそうしましたら冷蔵庫に入れておきます室温に置いておいた時間と 冷蔵庫に入れておいた時間合わせで17時間から24時間置いておきましょう。ではパイナップルクリームを作っていきます。お水50グラム、パイナップルの缶に入ってたシロップですね。こちらを50グラム火にかけていきます。沸騰直前まで温めていきましょう。沸騰させている間に卵1個をボウルに割り入れていきます。 ホイッパーで割りほぐしてあけましたら、グラニュー糖 20g を加えていきます。ホイッパーで白っぽくなるまでね、しっかり混ぜ合わせていきます。白っぽくなりましたら、コーンスターチ 8g を加えていきます。薄力粉 8g でも OK です。はい。さらにホイッパーで優しく混ぜ合わせていきましょう。粉気がなくなれば OK です。小麦粉を使った人はね、混ぜすぎないように気をつけてくださいね。 沸騰直前まで温めたお水とシロップをまず3分の1加えますでよーく混ぜていきましょう、はい、混ざりましたら残りを全部入れていきますさらにしっかり混ぜ合わせていきましょう、はい、しっかり溶けましたら小鍋に戻していきますホイッパーからゴムベラに持ち替えてボウルに残ってるのも、ね、全部入れてあげてくださいねお鍋を火にかけていきます 火がね、お鍋から飛び出ないように気をつけてください中火ぐらいでいいですはい、ゴムベラを使ってよく混ぜていきます角のところがね、焦げやすいので角のところをね、しっかりゴムベラをしならせてこそげ取るようにしてくださいまだサラサラですねこれがね、少しずつ固まっていきます少しとろみが出てきたのわかりますよねはい、この状態でもうね 木から下ろしたいところなんですが、これからまだまだです。ちょっと熱いのでね。持ち上げます。はい、プツッと沸騰してから23分炊きましょう。このね、23分で卵臭さとかなくなりますのでね。しっかりね。23分炊くようにしてください。生地にねつやが出てきますので、ツヤが出るまでしっかり炊いていきましょう。慣れるまではキッチンタイマーでね。しっかり23分測かかってもらった方がいいですよ。 もういいかなと思ってもね、大抵ね30秒ぐらいしか経ってないことが多いですのでね、しっかり炊いていきましょう。3分経ちましたので、火から下ろしていきます。疲れました。<笑>はい、新しいボウルに移していきます。もしね、焦げちゃった人はね、焦げたところはここに入れないようにしていきましょう。全部入れていきますよ。 空気が入らないように生地に直接ラップがピタッとくっつくようにしてあげて氷水の上でしっかり冷やしていきましょう急速冷却してくださいパイナップルクリームが冷めましたらゴムグラでコシを切っていきます少しね生地を柔らかくしていきます完全に滑らかな状態にしなくて OK です柔らかくしすぎるとね、ちょっとね成形がやりにくいので 少し、ね、硬さがが残っていいいくらいがちょうどいいですこんな感じですねちょっとボソボソぐらいがちょうどいいと思っててくださいそうしましたら 1cm ぐらいにカットしたパイナップル水分はしっかり切っておきましょうでここで軽く混ぜ合わせます使うまで冷蔵庫に入れておいてくださいね17時間経ちましたので成形をしていきます生地の上に打ち粉をふるっていきます私はリスドールを使っています タッパーと生地の間にカードを差し込んで生地とタッパーを離しますタッパーをひっくり返して生地を自然に出していきましょうテーブルの端っこの方には出さないようにしていきましょう生地の上に打ち粉をふるっていきますペタついているところがないような状態にしといてください綿棒で伸ばしていきます 40×25 ぐらいですね綿棒は生地の中心から使うようにしてください 厚さを、ね、整えていくようにしてくださいね4 0ンチまで伸ばすの大変な人はもう少し短くしても大丈夫ですよ大丈夫な方法をお伝えしていきますのでね伸ばせましたら生地の下半分に下準備しておいたパイナップルクリームとパイナップル合わせたものですねこちらをのせていきましょうゴムベラで全体的に伸ばしていきますここは均等じゃなくてもいいですむしろね ムラがあるくらいの方が食べた時面白いかと思いますクリームの乗ってない生地をカードで剥がします剥がしたらちょっと引っ張り気味にしてクリームの上にかぶせます生地の表面に軽く打ち粉をしましょう軽く綿棒を転がします生地の両サイドをカットしていきますカードを使ってねカットしていきましょう はい、6等分していきますまずガイドラインをつけていきましょうだいたいね同じ太さになるようにつけていってくださいつけましたら1本ずつカットしていきますカードでねパイナップルもカットできちゃいますのでしっかりカットしていってくださいパイナップルが外に出ちゃってもねそれはもう気にしなくていいですよ6本切っていきます 最初に切り落とした生地もねもったいないので使っていきます6等分にしていきますなんてかですね私あの8等分にしてますが6等分にしてアルミカップの上に乗せておいてください生地を叩いて少し伸ばします右手の方を使って向こう側に2、3回ねじりましたら半時計回しにくるりと生地を回します一つ手前の生地の下に巻き終わりを入れ込んでアルミカップの上に乗せましょう 生地を軽く叩いて伸ばしますパイナップル出ちゃってもね気にしなくてもいいですよ入れ込んじゃえばいいのでね後から入れてもいいですしはい、右手の方を使って2回か3回ねじりますそして左手を中心に半時計回しにねじりますその時に左の生地の上を通るようにしていきましょう生地を軽く叩いて伸ばします 右手の方を向こう側にね、2、3回ねじりましたら半時計回しに生地をくるりと回しますその時に左の生地の上を通るようにしましょう巻き終わりを1つ手前の生地の下に入れ込んであげましたらアルミカップの上に乗せていきますはい、このね叩く時なんですけどももし太いところと細いところができてしまいましたら太いところだけを持って叩くようにしましょうそうするとね、均一な生地になりますので あまり、ね、細いところを持って叩いちゃうと切れちゃう恐それがありますので太い生地と細いところができてしまった時には太いところだけ叩くようにしていきましょう最後はゆっくりやっていきます叩いてあげましたら向こう側に23回ねじります右手の方ばっかり ね, ねじるんじゃなくて左手の方からしっかりねじってあげるといいですね半時計回しに回しますで左側の生地の上を通ってあげて 1つ手前の生地の下に巻き終わりを乗せていきますはい、出来上がりましたこちらを35度の発酵器で50分発酵させていきますオーブンに予熱を入れておきましょう250度で予熱を入れておいてくださいここでちょっとお知らせですもっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意していますイラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です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 はいじゃあ焼いていきますまず240度で5分焼いてその後180度に下げて10分焼いていきます天板は温めておいても温めておかなくてもどちらでもいいですしっかり焼きたい人は温めておいてくださいはい焼き上がりました私はね今回焼き色がつくくらいしっかり焼いてみました天板は温めておかないともうちょっとね薄い色で焼き上がるかと思います お好みの方でね焼いてみてください。1個切ってみますね。はい、とってもね弾力のあるパンになっています。美味しそうですよね。レーズンコブとパイナップルの香りがとてもいいです。こちらのパンは日本一優しい本格パン作りの教科書「レーズンコブ編」に載っています。ぜひ作ってみてください。ではまた。